ちょっとね、1つ実験したいことあってこれあのこの間イルーシーで、ね、300円ショップで買ったボトルこんなねちょっとこうキャンプを明らかに意識してるぞみたいなね 650cc 入る税込み330円のボトルですでこれねまあえっ、ー、と本体はエース樹脂なんですけどえっ、ー、とね80度耐熱80度ちょっと見えにくいけどね80度なんです 一般的にダイソーとかセリアのこういうボトルってだいたい50度か60度でまあ私が知る限りえっ、ー、とあのナルゲンボトルは100度でえっ、ー、とモンベルかなモンベルが確か90度っていう風なのがまあ表示されてるんですねだいたいね、えー、そういうちょっとあのブランドというかねいいものだと80度90度100度が多いと思うんですけど これはね、330円なんだけど、80度なんですよ。ということで、80度までは OK ということなんですで。ちなみに、じゃあ100度はダメなのか。非常に興味がある。ということで、今湧いてる100度の湯を入れてみようかなと思います。沸いた沸いた。 はい、えー、今ねバリバリ沸騰してますのでよいしょこれも思いっきりも100度なんですよでこの100度のやつ入れてみますちょっと怖いので3分の1ぐらいかなパカーンと割れたりしてねはい大体3分の1入りましたのでちょっと蓋を軽く閉めましょうこんな感じね いですよもう今っと思いっきり沸騰した朝なんでねちょっとしばらく入れておいてあとでねちょっとこう水がねなんかこう変わったかどうかまさかね溶けるとかねありうるんでまあ80度をね耐熱を超えてるんでちょっとそこあとでね調べようと思いますこのまま放置します<音> 全然問題ない。多分全く問題ないなよしじゃあよし紅茶を入れましょう。 紅茶を2パックほど。 ちなみに今日はねボトルを3つ持ってるんですけどこれねセリアのやつかなこれねえっとメモに書いてるんですけど 500ml です500それからこれも同じくセリアかなこれがいくつだっけ500530でいいのかなこれは 530ml だ。合ってます。530。500、530。そして、えー、これね、今、紅茶作ってますけど、650。ということでね、まあ、蓋もね、大きくて持ちやすいし、これ100度全然いけますね、多分まあ、自己責任ですけどね、あの本来の仕様ではないので、いけると思います。とてもいいです。おすすめです。イルーシーの ボトル